フィットツールズ7種類ステンレス製マルチポケットナイフ、えー、と入っているものがです、ね、1番からナイフ2番はさみ3番カンきり4番プラスドライバー5番爪やすり6番ワインせんき7番せんきということでこんなような感じになってます、はいま、えー、円。 アウトドアやレジャー等にあると便利な1本ですちょっとこのセリアと違うのはこのハサミが入っているという点が少し、えー、違うかなと思いました、えー、裏面はこんな感じですステンレス製マルチポケットナイフ、えー、ご注意刃は A になっています絶対に触れないようにしてください、えー、刃を挟まれないようにご使用はゆっくりと行ってください刃物で物を叩いたりこじったりしないでくださいそうですね 変形破損した場合は直ちに使用を中止してください火のそばへ絶対に置かないでください火傷変形の恐れがあります用事の手のたたかないところに保管してください品名マルチポケットナイフ材質がスチールとステンレスでメイドインチャイナ iFit 工業株式会社ということでちょっとネットで調べるとえっ、ー、とですね八王子の方にあるなんか工場 場なんですかね、仕入れ会社ですかねま あ, あのそんな感じの場所でした、えー、では、えー、早速開けていきたいと思いますえー、とこういう感じですね、はい、まあまあ綺麗なんじゃないでしょうかちょっとねあのー、なんかの汚れがついてる感じするんですけど、まあ、金属自体に汚れがついてるわけじゃなくあの傷がついてるわけじゃないので おそらく柔らかい布なんかでこすってやればほぼ取れるような汚れじゃないかなと思いますこんな感じですねいいですねいいですねまあいいでしょうはいで1番から見ると1番がまずナイフこちらですねはいナイフですこんな感じですあ思ったより引っかかりますねこれ研がなくても一応使えそうな感じです あ思ったよりいいですね厚みもいいしぐらつきもないしステンレスなのでまあいいですね両刃ですね普通にはいここなんかへこんでる何か意味があるのかどうかちょっと分かりませんけどはいこれ使えそうですねえー、それから2番がハサミハサミがねついてるっていうのがすごいと思うんですけどこんな感じです小指の長さと同じぐらいあるんじゃないでしょうか はい、えー、とただこういう感じですねここのバネがこのなるほどこういう感じですね見えますかねちょっと見にくいですけどね、えー、こういう感じですこれねあの刃が多分ほとんど切れないと思いますなのでこの刃は磨いてやらないとダメでしょうねで3番が缶切り缶切り缶切りはどこだ 缶切りはこれかこれですねはいまあ普通ですねもう別に問題なさそうですあのこの部分があの丸くなまってて缶の縁にあの引っかからない場合があってその時は削るんですけどこれは別に問題なさそうかと思いますはいそれからプラスドライバーですね次これですねはいこれも 先端がね、ずれてたりすると使いにくいんですけど、まあ、OK ですね、これ。はい。全然大丈夫そうです。しっかりとしてます。それから、えー、5番が爪ヤスリ。爪ヤスリ。どうでしょうか。これですかね。このプラスドライバーの奥にある。こいつですね。ちょっとこう、プラスドライバーを立ててから出さないと出しにくいですけど。爪ヤスリ。こんな感じです。で、こちら画面にヤスリ。 片面だけヤスリがついてますね。はい。っていう感じで爪を。うん。まあ、削れそうです。で、こいつの場合はですね、まあ、いつものことなんですけど、ここがですね、せっかく、あの、尖った針状のものがあるので、ここをもっと尖らせたいんですね。あの、針ってですね、なんかアウトドアでかすすときすごく重要で、せっかくなので針状にしたいんです。なので、えー、もっとここを細く尖らせて、この辺の食い込みを。 ぐっと食い込ませるように、えー、丸い棒状のヤスリなんかで削っていきたいと思いますこれはそれをやるとですね、えー、使いやすくなるのでそうしたいです、えー、それからワインワイン線抜きこれですねこれ問題ないですねあんま使わないんですけどね、まあ、まあ問題ないですあと普通の線抜きはいあこれですねこれはですねちょっと加工したいですね あのまあ、普通の線抜きあのビール瓶の線を抜く時はこれでいいんですけどあのせっかくこの先っぽが割とこう分厚め の, あのなんて言うんでしょうマイナスドライバーみたいになってるので、まあ、マイナスドライバーとして使うのであれば、えー、もうちょっとですねここを先端を削ってこの突端の長さがですね長くなるようにした方がいいですし私はおそらくですねあのここを薄くして。 薄くしてのマイナスドライバーというよりは、例えばこういうホッチキスの芯をです、ね、外すときにこう、えー、差し込んで、えー、やったり、まあ、シールなんかを剥がすときなんかもですね、えー、シールないんですけど、まあ、薄っぺらくしておいてやるとこうあのシール剥がしなんかにも役立ちますので、まあ、そういう使い方が私の場合出番が多いので、ちょっとここはそういう加工を薄っぺらく削るということをしてやりたいと思います。以上ですね。 まあするのはナイフは割と研われてるんですけど、通用なので、ハサミとナイフの刃をちょっと研ぎますね。で、えー、爪やすりの先っぽですね。をちょっとこう、とがらせたいと思います。もうちょっととがらせたい。はい、で、えー、さっきのマイナスドライバーじゃないですけど、よいしょ、線抜きの先端ですね。 はい、この3つちょっと加工していきたいと思いますそれで結構使える武器になるんじゃないかと思います110円でそれできたらもう十分ですねはいえー、こういう砥石こ私が持ってるやつはあのー、4000番ですはいこのやですね4000番の砥石になりますねメイドインジャパン刃の黒幕刃の黒幕ちょっとよく分かりませんけど はい、そんなやつですで。こっち面がですね大体こう丸まってくるのでやってるとこういうあの、砥石を研ぐための砥石みたいなのがあるんですねこれでまず表面をね、平らにしてやりますはいこんな感じですねまあここに結構あの砥石が削りでつくんですけど、はい、できました えー、そしたらですねやっていこうと思いますとこういうのを置いてでえ刃、ー、ですねはい、えー、まずこれを、はい、取っていきますちょっとビフォーアフターしましょうか全然、うん、まあ手のすごく近くでやると冷えないことはないかな<笑>ダメですねこれ。 うん、まあダメですね、えー、全然ダメですね。じゃあちょっと研いでいきます。割と爪には引っかかるんですけどね。そうでもないのかな？はい。じゃあ行きます。 ちょっと最初に粗削りします。これ 1,000 番です。1000番で磨いてからその後 2,000 番の紙やすりで磨いて最後に 4,000 番でやるというぐらいにしましょう。でないとちょっとですね時間がかかりすぎる感じなのでそうしたいと思います。 はいえー、とまだ少し生ぬるいようなので、えー、こういうですねちょっと目の粗いやつこれあのかなり粗いんですねこっちが特にガリガリに粗いでこっちは何番だったかなこっちが1000番ぐらいだと思うんですねこっちはもう400番とか多分600番とかそのぐらい粗いんですけどちょっとこの刃物の手強いのでそれぐらいでやろうと思います。 はい、えー、2回目ですちょっと切ってみますうんまあ切れるは切れますねまあいいかこのぐらい切れれば納得いかんのですけどねうんいまいちだ、まあ、けどそんなもんかまあそんなもんとしましょう はいえー、ちょっと納得はいかないですけどまあまあ最初よりは切れるようになったので、えーまあ、普通に野菜を切ったりあの果物の皮をむいたり、まあ、肉を切ったりという意味ではまあ問題ないでしょうけどねはいこれぐらいにしたいと思います、はいえー、そのまま引き続きハサミですねはいこのハサミ 切るには厳しいんじゃないかと思うんですが、切ってみますね。あ、もう全然切れないですね。全然切れないですね。これ。ハサミなのにこう折り曲げるぐらいしか。できてないですね。わざとこう刃をあのー、刃の当たりが良くなるようにちょっとこう。 指の力を加える方向を考えながらやっても微妙に切れるけどこんなふうに微妙に切れるけどいやーこれ厳しいな。 はい、大、え、分、ー、研いでみたんですけどね通常このぐらい研げは十分なんですけどちょっとですね刃が曲がってるような気がするんですねこれだから隙間が広がってるまあ私が磨いてる時に曲げちゃったのかもしれませんけどちょっとですね微妙に外側に開いてる気がするのでそこもちょっと改善してですね もうちょっと改善して、からの。試し切りをしようと思います。やってみます。ちょっと濡れているはさん、髪は切りにくい。あ、切れますね。あ、切れますね。いいですね。まあ、ちょっと使い方にコツがいりますね、これ。 切れるは切れるんですけどちょっと使い方にコツがいる感じかなという感じですねまあ最初よりはだいぶ良くなりましたねこんな感じなのではいということでまあハサミもよしとしましょうちょっとねこれ難しいんであんまり実用的じゃないと考えた方がいいと思いますはい、えー、引き続きこれですね 爪やすりの先端、ここをね尖らせたいと思います。 はいえー、これはいいですね、まあ、あのちょっと見にくいかもしれませんけどあのかなり尖った感じに今なってますはいこんな感じ はいえー、で最後が、よいしょこの先端ですねこの部分を、えー、もうちょっと削ってで薄くするという加工をしたいと思います。 うんいいですねえー、かなりいいです。これだったら使えますね。えー、とこういうラベルフリーラベルなんかをですねちょっと1枚貼ってるとしますね。はい。こんな風に貼ったとします、えー。剥ぎ取ることができるというですねこれ先が細いからですね、えー、こんな風にできるということなんですね。 刺さりそうなぐらい細いんですけど、えー、すごくいいです。まあこれ使いやすいんですねこういうの。ま あ, あの使い慣れるとですねこれがないともう、えー、困ることが多いというぐらいあの爪で何かをはぐっていうのがですちょっといろんなま あ, あの理由もあってですね非常に抵抗があるんです。でそれもあってこういう爪の代わりになるものっていうのはですねあると私の場合はとっても便利なので。 はい、ちょっと見えにくかったですかこういうものを作ってみましたはいえー、ということで、えー、まずナイフナイフ切れます結構いいですはいまあという感じですねナイフそれからよいしょ順番になってないですかあの 線抜き、かつここがハつりこんな風に傷が入るんですよかなり先端が尖らせましたうーんとプラスドライバー変わってませんねなんかこう電池ボックスがねネジ締めしてるとか自転車とかではよくあるんですけどねプラスドライバー使わ ではい、えー、こちらは爪やすり爪やすりのやすり部分はですね何も加工してないんですこれ見えにくいですねかなり反射しちゃってるので見にくいんですけどやすり部分は何も特に変わってませんただこの先端かなり、えー、尖らせましたので、まあ、ちょっとこう針穴を開けたりですね、えー、何かに突き立ててちょっとこう、えー、手繰り寄せたいような場面とかではこれは結構重宝します ということで、えー、なかなかいいんじゃないでしょうか、えー。100円ローソンで手に入れたマルチツールなんですけど、えー、これで、まあ、一通り使えるものになったかと思います。えっ、ー、と、刃の長さがですね、5.5 センチぐらいですね。5.5 センチぐらい。はい。えー、まあそんなに危険ではない長さなので、いけるんじゃないかなと思います。 ナイフはけど刃物なんでねあくまでもその持ち歩くというのは目的があって持ち歩くべきだと思いますしえー、うっかりねなんかこう子供が損だりするとね大変な事故になったりまああの事故にならなくてもね子供がこういうの持ってたりすると周りに気づいた大人がですねあのどうなってんだということでね非常にびっくりしますのでね まあ、くれぐれもこう保管はきちんと、えー、を購入した大人の方が責任を持ってねするということは大事だと思うんですけどどうでしょうか100円ローソンの、えー、マルチツールでした補足ですねこれ周りもですね金属っぽいですねステンレスですねでちっちゃい穴がいっぱい開いててその穴の向こう側はですねなんかよく見えないんですけど何かが詰まってます多分プラスチックの なかなか樹脂のものが入ってるんだと思いますねはいで、えー、ナイフは開いた時はこう軽く軽くピタッと止まる感じただストッパーはないので押すと曲がりますから押す時にここが浮くんですけど分かりますかね押すと微妙に浮くこれでこう力をかけてるんですね ここでですね。はい、そんだけの力です。使えそうですけど、まあ、無難に使えるんじゃないかなと思います。缶切りの先端は少し尖らしておいてもいいかな？ ちょうどぐらいになります。横幅はまあ一番大きなところで2 5センチ程度ですねちょっとキーホルダーをつけるようなものがついてるぐらいですかねぐらいですかねはいあのセリアとかと比べてあの周りが金属というのは結構かっこいいですよねダイソーにもこういう金属のやつありましたけどね あ多分、ハサミはついてなかったような気がするんですけど、ちょっと私持ってないので比較できないんですけど、はい、えー、そういう感じになります。はい、えっ、ー、と、ちょっと雑談なんですけどね、えー、と100円で買って、まあ、税込み110円で買って、えーとまあ、ここまでする必要があるのかっていうと、えー、全くないと思いますね。<笑> 時々あのもし見ててな何をこんなに熱心にやってるんだろうとまあ不思議に思う方もいるかもしれませんまあそれが当たり前の感覚かもしれませんね。で例えばそのナイフ切れないナイフを研ぐのにあのさっき使ったような、えー、砥石なんかでもあれいくらしましたかね多分1万円近くしたような気がするんですけど、えー、バカみたいじゃねえかとだったら最初からあの数千円の 5,000 円とかでねモーラナイフとか買った方があの切れ味もよくていいんじゃないかと。 まあそれはね、もうおっしゃる通りりなんですよ。なので、えー、それに対してあの何の反論もないし、もう、あの多分見ててね、不思議な方は、なんで100円で買ったものをここまでこだわってあの使えるようにするんだろう、多分すごい不思議な感覚なんだろうなと思います。で、これはですね、何、えー、て言うんですかね、まあ暇だからやってるっていうのは間違いなくあるんですけどね、あの忙しくてたまんないのにこんなことしないんですけど、まあ、ただ、この100円で買った、非常にこう、 いとと 不, 不具合があるというか、えー、使い勝手の悪いもの、えー、これをですねあの、まあ、自分の知恵や工夫当然まあ工具は使ってますけど、えー、そういうものを使いながらですね、あの使えるものにしていくというところにですね 何, 何とも言い知れない独特の楽しみというか面白みというかですね、まあ、達成感というか満足感というかそういうものがあってですねこれ、まあ、分かる人には分かると思うんですけどあのまあそういうもんなんです。 えなのであのコメントとかでですね、えー、最初からいいもの買った方がいいんじゃないですかって言われて も, もうその通りですと使いようがないのであのそういうコメントはしないでください。えー、これはあくまでも、えー、もう何不具合の多い、えー、非常にこう不便なものまあ所詮110円のものを、えー、まあ自分の、えー、創意工夫というかまあ 手作業で使い勝手の良いものに変えていくというところにあの価値があるよというあのことでやってるものですので、えー、ただですねキャンプとかアウトドア用品っていうのは今でこそ本当に便利であのデザインも優れてて、あのー、いいものが多いと思うんですけど、あのー、本来はですねこう不自由な中からですね自然にあるもの落ちてるもの石とか木とか。 まあ、そういうものを使ってですねあの自分の創意工夫でこうサバイバルこう生きていくためにどういうふうにするかというふうなところがですねもともとのその本質そのキャンプの意義というかですねあの小さい子どもたちがボーイスカウトとかで学んでることあると思うんですね私も小さい子に経験があるんですけどあの例えばその夜テントがないと寒いから凍えて死んでしまうからテントを張ろうと。 でまあね、あのテントを張るにしても例えばそのペグがないとです、ね、風で飛んじゃうわけですよあるいはポールがね華奢だと、えー、たわんで倒れてしまったりとか雨がたくさん降るとです、ね、地面が濡れてテントもび水浸しになったりとか、まあ、いろんなことがあるわけですよね。えー、つうとそのの生命の危険に脅かされるわけです 食料にしてもそうですね、えー、食べ物、まあ、コンビニに行って買ってくれば早いんですけど、まあ、そうではなくって、えー、山で木の実を取ったり川で魚を取ったりしたものをどのようにして、まあ、安全に食べるか、えー、当然あの毒があったら、えー、食あたりを起こしたりひどい場合にはおう吐下痢でね、えー、そのまま死んでしまったり体力がなくなるとあのそれでが死には至らなくっても、えー、それが原因で もう生きていくエネルギーがなくなってしまったりとかいうこともあると思うんですねまた食べたものを保存しておくとも一つの知恵で例えば大きなあの獣を確保した時にどうやってそれをですね1週間2週間あるいは1ヶ月保存食として食べていくことができれば生きながらえることができるかもしれないわけですけどあのそれが腐ってしまうとそれを食べて死んじゃう可能性だってあるわけです。 まあ、そういう意味でですねあの何を言ってるかわかんなくなりましたけど、えー、とキャンプ野外活動アウトドア活動っていうのはですね、本来その生きていくための知恵みたいなものをですね、磨いていくそれはもう自分の創意工夫そして、えー、手足を使ってですねなんとかこう、うん、あの手に入るもので工夫してやっていく、まあ、そういう克服する、まあ、自然を克服はできないと思うんですけど あのなんとかね、えー、弱い存在である人間が生きながらえていくそういうため の, あの知恵が詰まったものが本来のその、えー、キャンプギアではないかなというふうに思うわけですねまあそういうふうな考えにのっとってこういう不便なものをですねあえて買ってきてそれを使えるようにしていくっていうのはですね なんとなくこうそこに通じるあの面白みがあってですねやってるということになります。はい、あ<笑>の何を言ってるかわかりませんけど、まあそんなところで、えー、もし疑問に思う方があればですね、なんとなくふ、うんそんなもんかなと思っていただけると幸いです。あもちろんあの機能性やデザインの優れたものを買って それでで快適にキャンプをを楽しむとということをですね否定する気は全くありませんのであのそれはそれで あ, のありなんでねあの楽しみ方としてとってもいいんじゃないかなと思いますのでそれを否定するものではありませんのであの誤解なきようにお願いします。